でですねその次のお話で、その第4番目、発生過程の比較から候補遺伝子ということになりますけれども、じゃあ実際その、双尾の金魚と一つ尾の金魚、これ、えー、比べて見れるように写真撮っておきましたんで、皆さんと一緒に見ていきましょう。まあ、最初、丸い受精卵ですよね。あのー、あこれからですね、あまあ16細胞期ぐらいあど、徐々に細胞の数が増えていくんだなと。あ卵黄があ肺盤にこうくるまれていくんだなと。 でもまあこれどっちが前とかか後ろよよく分かりませんよねでこの辺りになってくると、あのこっちがお尻でこっちが頭っていうのが、発生学をやってる人たちは分かるわけです。でも、じゃあ尻尾割れてるとかって言った時きに、まあ、ちょっと尻尾も何も分かってないんで、なんとも言えないと。で、なんか丸みが少し違うかな。でも、やっぱりただの卵だなと。で、この辺になると、ようやくですね、おそらくこの辺りが目で、で、ここら辺りの尻尾。 このプクッというこの大きさ具合が違うから、まあ、この辺りがまあになったら差があるんだろうなでさらに進むともう確実に違うとさらに一歩進むともうこの尻尾を作るこの膜ですね尾びれを作る膜っていうのがここで2つに分かれてるんで、まあ、確実にですねこの辺りはもう分かれてるであとはもう大きくなっていくだけなんですよね あとはもう大きくなっていくだけなんで、もう確実にこれよりも前のこの辺りの時にもう完全に出てきてると。じゃあですね、じゃこの2つの違いをもたらすものは何なんだろうかと、もう目で見て分かったと。結構早い段階で卵から帰る前になんだか違うことになってると。で あの卵から孵えった直後とかも、その一つの金魚はですね、えー、尾びれを作るための膜がこう1枚だけあって、これ、あのこれフィンフォールド、フィンフォールドって、えー、英語だな、これなんて、日本語で何て言うか忘れちゃいました、とにかくその、ヒ、え、レ、ー、を作るための膜っていうのがですね、これ、双尾の金魚だと2つに分かれていて、ここら辺に血がたまっているんですよね。 のの塊がができるるっってていうのが分かっているじゃあこういう違いをもたらすものをさらに詳しく知りたいと思うわけですでも金魚って結構実験するのが少し大変で発生額は見れますけどもその次の世代をとって大きくするのに1年かかっちゃうわけです。 でそうすると今いるような臨界実験場みたいな設備でやらないとちょっと厳しいわけですけれどもこのゼブラフィッシュっていう魚を使うといろいろ便利なわけです大体もう3センチぐらいで大人になって卵はもうボロボロ産んでくれますし あの透明、肺が透明なので、ね、中を観察するのも非常に簡単 と, ということで発生過程を見る上では最強スペックの実験動物なんですね。でそうなってくると世界中で研究をやってくれている人が多いとでそうなるとです、ね、いろんな変異体がとられていてです、ね、この D の変異体っていうのが、まあ、その肺 発, 生を肺発生の過程を見るとこの 金魚のタオ金魚と非常に近いとでもこのディノ変異体っていうのはそのですね血死で死んじゃうんで大人は見れないんですけど肺はの形はに、えー、比較できますこれ本当は写真荷の変異体の写真見せたいんですけどちょっとその大人の都合で 判検とかそのコピーライトの都合で見せていいものなのかどうかわからないので僕が適当にこうポンチ絵を描きましたけれどもそのフタオキンギョもゼブラフィッシュのディノ変異体っていうのもその尾びれのを作る尾びれを作る膜が分かれていてですねこういうふうに赤く血の塊ができるでこの遺伝子がですねコーディン遺伝子ということが知られているわけですねもうディノ変異体でですねこれはコーディン遺伝子が壊れることでこういった尾びれの 発生過程でおびれが分かれるようなあの表現系が出ますよっていうことが分かっている。で、さらに、コーディン遺伝子はですね、背中側を作る遺伝子だっていうのが知られています。で、このぐらいのステージだとで、発生段階だと、こっちが頭、こっちが尻尾、こっちが背中、こっちがお腹っていうのが分かってるわけですね。で、どうもそのコーディン遺伝子っていうのはもっと早い段階で、こっちが背中だよっていうのを決めてるらしいです。あの、後でこの遺伝子のについてはもっと詳しく見ます。で、えー、と、 と一旦この候補になる遺伝子が分かるとです、ね、このような問いを立てられるわけですね。1、えー、つをと2つ尾の違いをもたらすのはコーディン遺伝子かと。あの最初に立てた何が違うんだろうというぼんやりとした質問からあのコーディン遺伝子なのかどうかというふうな問いを立てられただけでも、まあ、結構科学っぽくなってきましたよね。その実験科学っっぽくなってきましたよねその発生過程を 見てみようだとなんだか観察してるだけですけども A か A じゃないのかとか A か B かっていう仮説を立てて検証するっていかにも科学っぽくてまあいいですよね、まあ、ここまできたらまあ大きく外すことはありますけどもあの実験の進めようはあります。